みんなおは し, はしただよーなんか、こう外でやるのはすっごい恥ずかしいんですけれども、あのー、そろそろね、ちょっと動画再開ということで、ちょっと体を動かしたいなということで、私、あのい、ー、つもねこう野球帽かぶってまして、まあ別にそれは全く関係ないんですけれども、野球がすごい好きなんですよ、あのー、日ハムとかね、高校野球とか。 すごごいい好きでございましてあの野球の歌っていうイベントにもあの参加させていただいたりとか野球好き人間ということでちょっとやらせていただいてるわけなんですけれどもそんな私が、まあ、せっかくねちょっと体を動かしてみようということで今日はバッティングセンターに来てみましたということであの今日はもうガンガン打ちっぱなしと行きたいなと思いますジャーこーのホーム分かる人いるそれではいってみよう I'm、oh, gonna... 何これ<笑>何何何何何に当たんない当たんないどうやってた当たんない何これあれいやいっつもね最近全く当たってなかったけどここまでひどいことあったっけ90キロよ、うん、なんかさ当たんないとさ途中で精神的に辛くなってくるんだよね かな。左打席でやるからダメなのかなわかりましたあの右で打ちます<笑>左で打率 0,0,0 だったんで<笑>せめて1個ぐらい当てよう センスないんで<笑>どうやってバットに当て る, 当てるんだっけなんか全く分かんなくなりましたでもホダメだ本当にダ メ, だにダメ右で打っても左で打ってもゼロゼロゼロあれだよ野球ってあの打つのが楽しいわけじゃな い, ないし投げるのが楽しいわけでもなくて キャッチャーになってピッチャーのボール受けてるのは一番楽しいからごめんなさいなんか す, すいませんでした<笑>当たりませんでしたさっぱり当たりませんでしたいやどうやって当てるんだっけあれバッティングってどうやって当てるんだっけ本当あのどなたかできる人いたら教えてください今度 そんなわけで今日の動画締めます。ずらっしー、ずらっしー。僕にはブルペンキャッチャーがお似合いです。ということでハッタでした。バイバーイ。